もうそんな心地のありはなでのさんざし顔を見たののののののののよそこにおさよそこにおさよそこにおさよそこにしさこの顔も一緒と決ば私がそのたに 昭和ディのニーのら枕男と今日750の体どんつもり出す波の上西に来たかとかんないといえば私はたくその波にって寄ってけよ寄ってけよ寄ってけよ寄って け, 寄, ってけ寄ってけよ寄ってけよ寄ってけよけ叫べ踊れ祭りだ祭り筑波の魂で♪ イレンの皆さんでした。